残り一台地下に釣られた仲間を助けるために食べ取り中そっちに戻ったぞねあ、罠解除かなねあ 僕が見えたから警戒してるしまったつまったごめんつまらなきゃいけてたもう一人が回してるから僕が救助しようまだ地下にいたの 出られなかったんだねバレるかと思った心音離れたら救助したいけど少しぐらい離れないかな 少ーし離れた半分切る前に救助するねおっねあ い, いの持ってるみんなありがとう なるべくゲート付近で倒れたい結局地下付近の地上フックに吊るされましたありがとうねー。 これは止血剤使ったんじゃないきっと無くなったからそうだよね。助かったー。